飲んでみますうんやっぱりスパークリーなのでシュワシュワとあふれるんですけど量が少なめなのでそこまで強烈にくるわけじゃなくて自分でも飲みやすかったの で, す で, でキウイの味もしっかり感じられてでもまあそこまで酸っぱくなくて美味しかったです。 いいの飲み物ってなんか珍しい気もしますね。うん、そ珍しさにもいいのもいいかなと思います。というわけで、こちらのペースとさせていただきます。炭酸でここまで出すのって初めてかもしれませんが、ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです演武終焉